朝一の腰痛がびっくりするほどなくなる朝起き上がる前にベッドの中でやってほしいストレッチ一緒にやっていきましょう。はいそれでは右の腿を胸の方に持ってきます。吸って吐きながら右の腿胸にぐーっと持ってきて腰丸くして右のお尻気持ちよく伸びてるのを感じていきましょう。もう頑張らないで気持ちいい範囲でいいですよ。 はいそしたら右の膝右の脇の下に大きく開くように右の足首は気持ちいい範囲で回していきましょうふーはいそしたら右足を横に置いて膝痛くないところまで倒していきます右のももの前へとそけい節伸ばしていきましょう右のお尻マットにぐーっとつくようにして 腰もなるべく丸めていきますふって吐いてこのね、朝、この右のももと素形部伸ばすと腰痛が本当に楽になるのでぜひベッドから出る前にここのももの前、しっかり伸ばしていきましょうはい、そしたら左足曲げて右足左足のももの上に置きます 左の腿の後ろで手を組んで吐きながら右膝で右。右肘で右の腿をしていきますね。吐いてぐーっと右のお尻の外側伸びてるの感じていきましょう。左膝ね。気持ちいい範囲で体の方に近づけていきます。腰丸めちゃっていいですよ。右のお尻伸ばしましょう。 はいそうしたら左足伸ばして右膝左の床右手後ろに伸ばして右の手眺めて肩の力抜いていきましょう腰が痛くなるまでね右膝左の床に近づけなくていいので腰が痛くない範囲 で, で肩の力抜いてここのね胸の前の筋肉気持ちよく伸ばしていきましょう。 長く吐いて余裕があればこうやってねウエストマッサージしていただいていいですよはいそうしたら右手まっすぐ上に上げて左膝立てて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴って右手まっすぐ上にぐーっと伸びて伸びて伸びて伸びて伸びて口から吐いて脱力しましょうもう一回いきますね 右のかかと少し浮かせて今度左手で右の手首持ってかかと真下にぐっと蹴って左手の力で右手左に左に持ってきて肋骨右の肋骨しっかり開きましょう口から吐いて脱力します反対いきますねはいそしたら左の膝胸にぐっと抱えて腰丸めて左のお尻と腰が伸びているのを感じていきます 肩の力抜いて、左膝脇の下に大きく開いて、股関節もほぐしていきましょう。ふー長く吐いて、はい、そしたら左足を横に置いて、左膝痛くないところまでぐーっと床に近づけて。 左のももの前しっかり伸ばしましょう。あと、足頸部ですね。で、朝起き抜け腰痛がある方っていうのは、ここが短いために筋肉が痛い方すごく多いので、ここしっかり伸ばしてあげましょう。そうすることによって、反り腰とかもね、どんどん改善してきますよ。ここはね、常にしっかり伸ばすように。 はいそしたら左足右のももの上に置いて吸って吐いて左肘で左の膝離しながら右の膝頭顔に近づけて左のお尻の外側気持ちよく伸ばしていきましょ う, うもう本当に頑張らない気持ちいい範囲で軽くやるだけ。 朝はね、筋肉が硬くなっているので、無理にやらないようにしましょう。はい、そうしたら、左足、右、左手、後ろです。<笑>左と腿の、左の胸の前、気持ちよく伸ばして、余裕があればね。元気があれば、このウエストのお肉を掴んで引っ張る。 腰の後ろのお肉をつかんで引っ張るして筋膜リリースするとねさらにねじりやすい体朝に作れますねでもうこうやってねじーっとしてるだけでも全然いいですよはいそうしたら右足立てて左足伸ばして。 左のかかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかとを真下にぐーっと蹴って左手まっすぐ上にぐーっと伸 び, 伸びて伸びて伸びて伸びて伸びて口から吐いて脱力しましょう。右手で左の手首使って左のかかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下です。右手の力で左手右に右に引っ張って左の肋骨しっかり開いていきましょう。 口から吐いて脱力しますいかがだったでしょうかこのストレッチ朝お布団から出る前にやっていただくと朝起き抜けの腰痛 なくなってるのにびっくりされるんじゃないかと思いますぜひねお布団の中でもぞもぞ動きながらやってみてくださいこちらのチャンネルでは高年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動嫌いの方でもできる簡単なストレッチマッサージエクササイズをご紹介していますもしよかったらいいねボタンチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた